皆さんこんにちは、小木弁敷です。今日はセントリズムという言葉について考えたいと思います。私は大学生の頃、文学について学んでいたんですね。 文学について学ぶ際に、その様々な読み方について訓練を続けてきました。読み方の訓練とはどういうことかと言いますと、実はいろいろな文学作品には、その時代ごとの読み方というものがある。その時代ごとの書かれ方というのもある。でもその書かれ方の中には、ある時代では資本家目線で書かれたもの、ある時代では男性中心で書かれたもの、ある時代においては、例えば植民地主義的な考えで書かれたもの、いろいろなその書き方の癖というものがあるわけですね。でその時代ごと にそうした書き方に対するカウンターとして、例えばプロレティア文学が生まれたり、あるいはそのジェンダー批評というものが生まれたり、あるいはそのポストコロニアリズム批評というものが生まれたり。 そうしたようないろいろな動きというものが文学の読解の中でも続いてきたわけです。そうした読み方の訓練をする中で、とても重要な概念だったのがセントリズムだったんですね。セントリズムというのは、そのまま訳せば中心主義ということになります。様々な読み方の中には、いろんな中心主義が隠れているというふうに私は師匠から教わり続けたわけですね。中心主義が隠れているとはどういうことか。例えば先ほど言ったように、男性が中心で、女性は終焉にある。 つまり、男性がメインで女性はサブであるというようなイメージを持った作品というのはこの世の中にたくさんあるわけですね。男性がヒーローとして活躍をして、女性というのはあくまでトロフィーのように位置づけられるというような、そうしたような作品というのはたくさんある。そして、そうした時代というのも長く続いていたわけです。一方で、そうしたような え、女性差別を克服したとされるような作品でも、例えば登場人物が健常者ばかりで、障害のある人が登場してこないということになると、今度はそれは健常者中心主義ということになるわけですよね。つまり、男性セントリズムを乗り越えたと思いきや、そこには健常者セントリズムというものは存在していた。では、そうしたいものを乗り越えた様々な多様性のあふれる作品を描いたように見えて、実はその作品の中でバカンスとして沖縄に旅行行くみたいな描写があった。その沖縄というものは 基地地問題なななどは存在せずリゾートの非常に豊かかか域でああるということとかかいといいいううここしし描れもあったりしますそうすると例えば本土中心主義であるとかある種の自分家中心主義というものがとても狭い範囲で築かれている作品になってしまうということもあり得たりするわけですねこのようにいろんな作品にはさまざまなセントリズム中心主義というのが埋め込まれているで翻ってこの社会にも実はいろんなセントリズムというのが埋め込まれているわけです 私たちの社会では、そうしたセントリズムを歴史的に克服するために、いろいろな社会運動というものを経験してきたわけですね。婦人参政権。それは男性中心主義的な政治システムというものを変えるための運動でした。公民権運動。これは白人中心主義に対する異論を唱えるような運動でした。そして、例えば障害者運動。これも健常者中心主義の社会に対して異議申し立てをするようなものでした。これらの運動というのは終わっていません。日常の中で様々な場面で、まだセントリズムがあるじゃないか。このセントリズム はあ、りやなしやそううしした議論とといいものを継続しているるころがあるわけですね、うん、一体私たちの社会にどういったセントリズムがありあるメディアのメッセージ、うん、ある人の振る舞いそうしたようなものの中にどういった中心主義が内包つまりこっそりと含まれているのか。うん そうしたものを見抜く力というものがある種文学研究であったり人文社会科学の重要なポイントの一つになっていたんですねそうしたのことを訓練として身につけた経験というのは今の自分にもすごく役に立っているなというふうに思います皆さんの日常の中にどういったセントリズムが潜んでいるのかそうしたことを気にしながら周りを見てみるのも面白いと思います小池一希でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです